リベル大事です。今日は皆さんと一緒に思いっきりサンバーを楽しみたいと思います。皆さんも思いっきり盛り上がってください。よろしくお願いします。 ありがとうございます。素晴らしい演奏、そして